ヤマケンですはい今日はですね久保田の展示会があるということでちょっと行ってみたいと思いますなんかね自動操縦のコンバインがあったりすげえでっかいトラクターが来るらしいんですよだからねちょっと楽しみに行ってみたいと思いますレッツゴー 11割えこれ は, なんすかではあのサバ。 バーシグルチョッパーシ1、10、うん、1 0万でしょシ215万そうですね前だけでシスピードはどのぐら い, ぐらいで、道はマまあでもシ30ぐらいマ30ぐらいですねまあ普通のトラクターと一緒だ ら, らいすげえなんかごちんもん タタタイイイヤヤヤとかかもはいいすいすげでかい、ね、タイヤタイヤでで万万万万万ぐらえ、本本前後ろで全然違うわ。 あんまかえんでよかでしょういは い, いやーそうです ね,、はい、ねすえ、ちょっと乗ってみたいと思いまい熱っ。誰かい飲みかけのお茶が。こんな感じね。 結構椅子とかもしっかりして座りやすいっすねやっぱ車高が高いからもうなんかなランクル的なランクル的なトラクター151馬駅だからねすごいねこれあこれ値段書いてあるんじゃねえか こ, これでしょ ああ、そうですね。五十七万。五千百五十五万。オッケー。こ<笑>れはトラクターだけのんだよね。で、また、それにロータリーとか。ああ、いろいろ。え今まで使ってるロータリーはもう、はめんとい。もう全然。もうこれせんよ。はい。いね、じゃあ2000、二千万。軽く多分、こしてくると思う<笑>ええー、このトラクター。トータル。 二千万超えるらしいですサンワールドまあ、比例券ですねはい、俺と出ます<笑> YouTube 上げるのやで、ね、出しにしましょう<笑>やめましょう。でこのラっちゃトラッターに<笑>ついてひ、はい、とひとことお願いします、はい、やっぱ通勤用に一台とか<笑>ぜひおすすめですね通勤用はいぜひ<笑>お願いしますわかりました。はい